はウォルスです、えー、少し時間が空いてしまいましたが、レインボー 6CG、えー、こちらのねオープンベータ、残り1つの動画になってしまいましたけども、おアップしたいというふうに思います。えー、11月の末日まで、えー、オープンベータ開催されておりまして、12月1日がちょうど海外でのね、北米での発売日だったということもあって、えー ギギリギリまで日本国内でも、ね、楽しむことができたんですが、えー、と残念ながらですねオ ー,、えー、とオープンベータ中にマルチプレイのちょっと動画を、ね、撮影することができなくて、えー、今回こちらのテロリストハンドのゲームモードだけになってしまったのが、ね、ちょっと私個人としては残念だったなとい う, ふうに思っています、えー、今回の動画なんですが えーっとまあ、前回と同じゲームモードですので、まあ、5人でパーティーを組んで、えー、テロリストに、ねえー、立ち向かっていくとで2箇所、おーボームが設置されているのでそちらを見分けて、えー、そちらに爆弾を2回解除してクリアというふうになりますうん、まあ、今回の動画はちょっと少しですね 今までよりは活躍ができているので、まあ、あどういったプレーがいいのかっていうのを、ねえー、参考にしていただけるような内容になっているんじゃないかなと思いますので、えー、こちらを最後に、ね、上げてみたいと思います。で、マルチプレイをですね全くプレイしていなかったかというと、えー、そういうわけではなくてですねマルチプレイも 結構やったんですがあまりに面白すぎてですね動画を録画するのを忘れてしまったんですねで、えー、少し、まあ、断片的にですが、えー、録画内容が少し残っておりましたので、まあ、その辺をね、えー、今回のこの動画の終わりに少し、えー 編集したものちちょこちょここっっと乗っけて皆さんにご覧いただこうかなというふうに思います。とは言っても私があーやられてしまったシーンだけを抜粋しています。というのも、えー、かなりこの密室の中で戦うにあたってですね相当シビアなので 緊張感がでですすすね本当にすごいんですよ5人対5人という限られた閉鎖的な空間の中に放り込まれたその5人対5人という少ない人数での戦いで1名人数が欠けてしまった場合のリスクたるやまあそれはそれは大きいとでそれをそうしならないようにですね、えー、しなければいけないというこの 個個人個人が参加している個人個人が感じているプレッシャーだったり緊張感というものがまあものすごい勢いで伝わってくるようないい意味で の, そのなんて言ううでしょうね冷静な判断が必要であったりとい う, こう本当に 自らの命を懸けてやっているというそのゲームに対しての没入感が、ね、ものすごく高いマルチプレイになっているのでコール・オブ・デューティーシリーズのサーチデスにちょっに似たようなところがあるかもしれませんが非常に緊張感のある、ね、面白い空気感でやれるのでぜひ、ね、その辺のプレイ動画もね 本当は入れておきたかったんですが残念ながらちょっと、まあ、やる時間もちょっと、ね、なかったというのもありますしなかなかそのいい試合がなかったというのもありますしあとは 最,、えー、最初に申し上げた通りあまりにも、ね、面白すぎて、えー、録画ボタンを、ね、押すのを忘れてしまったということもあります。 で今ちょっとね、ここでご覧いただいた通り床の下あ、床材が剥がれた辺りからもですね、テロリストがもう容赦なく撃ってくるんですね。でこれね、たまたまこの階の下に今あの床材が剥がれていたテロリストが大量にいたところがですね、2つ目の爆弾ルームだというのがなんとなく見えたので。 えー、そこに向かって、えー、これからみんなで、ね、降りていきますが爆弾を解除したものがまだこうやってね、えー、残りの兵がテロリストがまだいたもので、えー、各自クリエリングしながら持ち場を持ってというふうにやってたんですけどちょっとやっぱ気が抜けたのが、ね、バタバタとみんなあ倒れていきました、ね。でで、えー、この時点人、えー、人が4人に 今なってますねただ、今ここでまた固まりましたが連携を取りながら、えー、下の回を目指すというところですね。はいでちょっとね、マルチプレイにももう少し触れておきたいなと思うんですがえー、とーマルチプレイヤーで一番ですね、私が。 面白かったのが、えー、この今やっている2つの爆弾を解除しろっていうルールもあったんですけども、あともう1つですね、えー、このエリアを守りなさいという本当に単純明快なあールールももう1つあります。そこは、えー、ある部屋をねしっかりと全員でガチちと守ると。で、えー、当然 今やっているこのテロリストハントとは違ってですね対戦相手がプレイヤーですので、えー、プレイヤーがあー頭を使ってねまた連携を取りながらそして、えー、選んでるオペレーターごとにいろんな特殊スキルがありますのでそういったものを最大限屈しながらあ突入してくるという中でねまあそれをおしのぎで、えー 相手を全滅させるというその駆け引きやり取りがね非常に面白いですねでまあ戦績でいうと相当私もですねえやられましたで海外の方であろう IT の方もいらっしゃればまあ日本人の方もおそらくいらっしゃったと思うんですが さ、えー、まざまなね方々と対戦してえ勝率はそんなに悪くなかったかなと思うんですがまあ私自身のプレーがねちょっとあまりにもひどいという形だったのでなかなかちょっといいプレーをねお見せできなかったのが残念だったんですけどもまあとにかくこの緊張感は面白いですね。 コ、えール・オブ・デューティシリーズのサーチデストロイは私、あまりやらない方なんですけども、えー、バトルフィールド・ハードラインのレスキュー、あの動画、いくつか上げさせていただきましたがあれに比較的似てるかもしれませんね、ただ、あれよりはもう桁違いの緊張感があります。はいというわけで、このように、えーはい、19キルしてクリアすると。 ということで、えー、比較的活躍できたあー動画だったんじゃないかというふうに思いますじゃあ、えー、っとここからはですね先ほど申し上げたマルチプレイの、えー、キルシーンじゃなくてデスシーンですねご覧いただきたいと思います、えー、っとまずこの1つ目のデスシーンなんですが 扉のところからですね、覗き込んで、えー、こういう斜めに覗き込みながらこの狭い隙間をね、えー、狙ってきていますでこちらは、えー、と味方の、まあ、ラスキルシーンなんですけどこちらも同じですね少しリロードするために陰に隠れたその足を撃ち抜いて えー、ラスキルとなってますねでこちらは私自分で立てたついたての裏で隠れてカメラを操作していたところ、えー、突然ね頭を撃ち抜かれたんですがまたこれも同じ方、えー、ですねこれあの扉の扉じゃないですね窓の、えー、上の1枚をですねちょんちょんと開けたその隙間から狙って ああい う, ふう形ですねで、えー。中を覗き込んで、えー、キルするという非常にね、えーまあ、現実の、えー、対テロ特殊部隊とかでは当然使っているであろう技術をですね<笑>これをゲーム内でやられてしまったんですね。は まあ、このように非常に、ね、リアル志向なゲームとなっているので、えー、心から私は、えー、楽しめました、えー、ぜひ、ね、皆さんも12月10日あ国内発売が決まっておりますので、えー、じっくりと5、ねえー、対5 の, の緊張感手に汗握る、ねえー、駆け引きなんかを、ね、楽しんでいただければなとい う, ふうに思いますではまた次回製品版で、ね、お会いできればと思います